トランスオミクス解析のためのパスウェイ可視化の自動化に関するトークを行います。理研の西田と申します。このトークでは大きく分けて、このスライドの3点を紹介します。まず、トランスオミクスとはですとか、高い層パスウェイの可視化とはといったことを紹介します。まず、<笑> トランスフォミックス解析の具体例として、理研の結城克之さんたちの2014年の論文を挙げます。ちょっと大野先生の僕と重複する箇所が多いかもしれないんですが、お許しください。この論文のタイトルは端的にトランスフォミックス解析がどのようなものか表しています。タイトルを日本語訳すると、リン酸化プロテオムとメタボロームのデータからのイン ス, インスリンシグナルフローの再構築となります。 つまり、この研究会の皆さんがお詳しいであろうデータから、シグナル伝達系を再構築するといったことがトランソミックス解析になります、えっと。スライド右の論文の、柚木 さ, さんの論文の図も上から順に説明します。まず、マルチオミックスデータから着目すべき分子を同定します。 次に、それらは分子間のインタラクションを相関解析で何か関係がありそうだなとか、そういったレベルではなくて、バイオインフマティクスのデータベースですとか解析手法を駆使、保護駆使しまして、どういったタイプの制限業関係があるかといったところまで踏み込んで絞っていきます。この論文の図で言うと、代謝酵素のリン酸化ですとか、アルツステリック調節が、その、 どういったタイプか、つまりトランスフォミックなインタラクションになるかに相当します。最後に、y u さんたちはその階層感を全く性的なトランスフォミックネットワークに対してシステムズバイオロジーの手法を統合した動的な解析までも行われているという感じです。で、えー、っと、このかなり大規模な解析を行うワークフローが y u さんの行われたことなんですが、このトークはその ワークフローのうちの一部、今のスライドの赤がコメステップの可視化についてのみ、言及するものになります。で、え、ユギさんたちは前述の可視化手法 と, 手法として、このスライドのような階層のパスへ可視化を掲げられています。層の間をつないでいるネットワークが、ユギさんのトランソミックス解析で再構築されたネットワークになるということです。 でこのネットワークが持つ生物学的な意味を理解するために、この可視化が必要だと考えていらっしゃるというわけです。で、その理解のための可視化がなぜこれになるのかなんですが、その背景にはこのスライドの赤字の2つの原則を持たれています。 一つ目の原則は、慣習的なパスエマプレイアウトでして、これはどういうものかというと、この図のようにパスエのネットワークが、手玉のようなものではなくて、鉄道の地図のように、設置されている、配置されているものになります。TCA サイクルが中央にあって、そこから分岐するように、他のパスエが分かれているのが、慣習的なものが示すものになります。このように配置されていると、 XY 座標情報でそこにある分子の機能がわかるので理解が深まるという感じです。また代謝以外のシグナリングパスでも、ほぼ事情は似たような感じになります。次に2つ目の破壊層で表現するということなんですが、これはなぜ必要かというと、パスウェイにオミックス事件から得られた定量値をマップしてみるというのは、皆さんご存知かと思うんですが、 ブラウザミックス解析の場合は、見たいものは、それらマルチオミックス実験間の関係性なので、一つの平面にマルチオミックス定量値の情報をまとめてしまうと、パスウェイネットワークにマルチオミックス間の関係を混在させてみるというのは、ちょっと不可能なことなんで、また、パスウェイズは、さっきのようにその XY 情報が機能情報を持っているので、その情報を失うことなく見たいという、 わけですなので、高い層でトランソミックネットワークをつなぐというのは、まあ、必要があるというか、そうしたくなるのは自然と言えるかと思います。そして最終的にこのような可視化がトランソミックス解析には最善と E さんは考えるに至っているというわけです。以上をまとめると、その可視化に必要なソフトウェアの要求しようというのは、この4か条になります。 でこの1、2は皆さんご理解いただけるし、まあこれを、このソフトを使えばできるだろうというのは思い浮かわれるかと思うんですが、3、4はちょっとどうしていいかわからないと思われるのではないでしょうか。そんな中で、ユ木さんが詐欺の論文、2014年当時に用いられたソフトは、この VantedHive というものになります。 なんですが、このソフトはここ9年ほど開発が途絶えてまして、加えてこのソフトを用いた論文図の作成は、おそらくユギさん以外の方が行うのは非常に難しいと思われるものでした。そこでユギさんからお声がけをいただいて、私がどなたでもその再現を行えるように、自動的に行えるようにするためのソフトウェアパッケージを作ったのがこのトランスオミクス2。 サイトスケープというものになりますランスオミクスサイトスケープは、バイオコンダクターという R 言語のソフトウェアパッケージ群中に含まれています。バイオコンダクターは、OS を問わずご利用いただける、かつ再現性チェックに関するエコシステムを持ってますんで、ウェアのインストールや用例の再現といったことでお困りになられることはないという調書があります。 トランスフォーミックス・サイトスケープは外部インゾンネットワーク可視化ソフトとしてバンテッドではなくサイトスケープというソフトを使っています。そのサイトスケープのワークフローを R から自動実行するものがこのトランスフォーミックス・サイトスケープになります。なぜこのサイトスケープを用いたのかなんですが、このソフトはケ e パスウェイ、つまり慣習的なレイアウとなます。 持つパスウェイのインポートを行うプラグインですとか、ネットワークの 3D レンダリングを行うプラグインを持っていたので、これを選びました。また、近年のサイトスケープは、ワークフローの自動化に関する技術、R とか Python から操作を自動実行するという技術が進歩してまして、その点からも選びました。では トランスミックスとサイトスケープはどのようにご利用いただけるかなんですが、このスライドのフロントにあるウィンドウは R 言語で、バックにあるのはサイトスケープです。まずいくつかのデータを入力して、赤国民の Create3D ネットワーク関想を実行していただくと、ユギさんのログの再現をしたいと思っているので、まずインスリンのシューナリングパスが1枚、でグローバル代謝マップが2枚インポートされていきます。 で、そしてこれらがこのような 3D 空間中に配置されます。次にトランソミックス解析結果 を, を入力として CreateTransomicEdges トトという関数を実行していると、このような、えー、理想とするトランソミックス詳しくが得られるという具合ですで。この流れを図で表すとこのようになります。先ほどお見せした関数はこれらの赤がゴミになります。 関数の出力、すなわち可視化結果は見ていただいた通りなんですが、この赤囲みの入力データについてはまだ見ていただいてません。このデータはこのようになっています。最初の 3D 空間を作るためのデータはこのようなタブ区切りファイルです。真ん中の列以外は説明不要かと思います。真ん中の列はパスウェイを表現する。サイトスケープがインポート可能なデータ、もしくはエッグに関してはケーのパスウェイを パス ID を指定していただくだけでインポートできるようになってますそして次の入力ファイルはこのようなタブ区切りのファイルになってまして最初の4列はトランスフォミックエッジの始点続く4列は終点の情報を記述します各1行が各1トランスフォミックインタラクションになります で3、4列目と7、8列目は何かなと思われるかと思うんですが、これは各パスベースのネットワークオブジェクトの属性値としてこういう値を保持するものを探して出してきてくださいと伝えるための情報で、例えば、レイヤー3のノードで KegID という属性値が C00149 といった代謝物を探してきてくださいといった具合になります。でこの 8列目がやっぱりおかしいんじゃないかと思われる方がいるかもしれないんですが、アロステリック調節の場合ですと、終点は EC ナンバーを記述するのが普通じゃないかと思われると思います。例えば、ブレンダというデータベースは EC 番号で整理が行われているので、このように、蒸気のようにデータを記述されたい方がいらっしゃるかと思います。ですが、先のように、ケッグの反応 ID を, を指定していたのは、 エッグのパスウオブジェクトは基本的には属性情報として EC バグを持っていないからですで。トランソミックネットワークの再構築というのはこのタグ位の変 換, が変換の必要性が必要が頻発しますで。トランソミックスサイトスケープではそのような場合のための変換の関数も用意しています。以上がトランソミックスサイトスケープの紹介になります。 最後に今後について、こんなことができたら良いなと考えていることを紹介したいと思います。で、そもそもあの可視化を行う目的が何かと考えると、この2点に集約されるかと思います。で、トランソミックスとサイトスケーブが満たしたものは、これらの一部に過ぎないという状況です。まあ、再現性ができたかなぐらいで、まだ 1A、2A とかが足りてないかなという状況です。例えば、 この赤字部分、一例は、ユギさんはもっと踏み込んだことまで行われてまして、論文の、えっと、ムービーとしてこのようなもの、作られているんですが、これは、トップの層からどういったシグナルが伝わるかっていうのは、ムービーで作られているっていうことになります。結局、知りたいことは制限の流れなので、 このようなムービーが見たいと。制御演習を指定したら、そこからどういう流れがあるかっていう動画を見たいと考えられています。で、この動画の作成方法も自動化したいと考えてまして、いろいろ検討中という状況です。次にインタラクティブ、インタラクティブ性が実はまだ足りてません。まあ、ぐりぐり見るということはできるんですが、やはりまだ足りてない。 で最近の論文ですと、VR を活用して、インタラクティブ性を徹底的に追求しているというようなものもあります。で、VR というと、ちょっと極物かなと思われる方が多いかと思うんですけど、まあ、このようにソフトウェア技術は進歩してますんで、VR とまで言わずともですね、もさらにより良いインタラクティブ性の追求を行って、結城さんのような研究者たちが、 何か新発見をできるようなことをサポートしていきたいと考えています。以上、本トークをまとめますと、このようになります。読み上げるだけになってしまうことも、特に読まずにまあこのようになっておりますという感じです。で、本トークのショート作用をご確認されたり、再現されたりと思われた場合は、ミタボロミクス実践ガイドの えー、と実践編3、データ解析7、パート7に、あのこのトランスミックス2サイトスケープの紹介をさせていただきましたので、ぜひご覧ください。あと、この前の6、パート6、パート8に、あのトランスミックス2サイトスケープがカバーしてない可視化ですとか、可視解析方法を紹介してくださっているパートもあるので、お勧めしたいです。 でえー、と本トークのソフトウェア開発はこちらの方々にお世話になりました。ありがとうございました。以上です。